ここに語るは神の獣を宿す一人の巫女の物語「彼の地に黒き技は生きたいストッ シエの薬状に従い神獣降臨するそれは幾百年紡がれし王却の歌「百物語」第7話「神獣コタン」。 高の祭り巫女と青年はひととき共に舞い踊り村人はやがっている。 のに黒き災い来たりしとき古の約場に従い真珠降臨す。巫女はその手に剣を取った。 青年は一人荒野に立つ空を仰ぐ「百物語第七話」はこれにて終幕。